ですねでですねあの、今ちょっとこれ、あんまりあの本当はウイルスが発生する時にこの話するはやばいの、ね、で、<笑>ちょっとあのあんまりこれ控えめの資料だったんですけど、今日もう大丈夫かなと思ってこれ出してるんですけど、あのちょっと。 ウイルスに例えています。で、リーンってウイルス、TPS ってウイルス、TMS ってウイルスーンっていうウイルスがあって、ね、もともとこの TPS ってウイルスが、まあ、いたんですね。でこれが、まあ、トヨタの、まあ、社内とか三河地域にクリーンルームで、まあ、あの限定 で, です、ね、こう広がっていたウイルスです。でそれがまあ海外に行ってですね、リーンっていうのに変異して、それからですね、こう我々日本 で, です、ね、こういうウイルスをまた新たにです、ね、こう新種と作り始めたという状態です。 で歴史的なところをいくとです、ね、高度生産方式、皆さんご存知の高度生産方式がトヨタになってです、ね、これが議員に広がっているという状態になっていて、まあ、米国も含めて欧州では議で員、ね、がグローバルで広がって一般的になっています。で、えー、こんな形ですね、TPS が1回、が世界に広がったんですけど、これがです、ね、どんどん議員が伝わっていて、議員がどんどん増殖しています。で、これはあの収まりを 見, 見せていません。どんどんどんど ん, どん広がっています。 でこの違いが何かというとです、ね、分かりやすく言うと、TPS ともこの現場レベルですね。で現場レベルで、ここには、まあ、トヨタのマネジメントというのもあるんですけど、どちらかというと TPS と、まあ、その辺がちょっと 割, 割と分かれちゃっていてで、この TPS がですね、海外に広がった時は確かに現場レベルで広がったんです。ところが、この10年間です、ね、どんどんリーンがです、ね、上の方に侵食していって、マネジメント系にで、ね、どんどん入っていったんですね。 なので、議員が今まで現場レベルだったやつがです、ね、上に入っていったと。じゃあ、日本どうかっていうと、ですね、ここのあたりが全く昔の経営のまま変わっていないという状態になっていて、皆さん、TPS っていうのは現場 の, あの工場の話でしょって言われるんですけど、実は海外ではもう議員はもうほとんどホワイトラに入って。 で、これをですね、ちょっとアルファベットとかボーイングとかないということで、ちょっと見ていきたいなと思うんですね。で、アルファベットがですね、グーグルですね、親会社。あの、リーンスタートアップって見えたのが2008年です。で、この2010年ぐらいの時に、議員がグローバルガーッと広がったんですね。なので、そのタイミング的に言うと、ちょっとまあ、前ぐらいで、これ、広がって、やり始めたっていう状態なんです。 でこれ見ていくとですね、Google の CEO が書いた本の中を見ていくと、まあ、こういうキーワードがあって、ですね従来型の計 画, 計画の枠組みだとも う, うまくいかないと言われてるんですね。で、MBA なんかのやり方だと、もうこんな馬鹿げた事業計画を作りたくないって言ってるんです。要は現場主導なんですね。現場主導で事業計画、上の方がトップが決めて、下に落とすというのも仕事のやり方っていうのはもうだめだと。要するに現場主義で下から上げてってです、ね、っと含めて、成功性を合わせて回していくんだっていう考え方になんです これはもともとトヨタがですね、大部屋経営っていうのをやっていて、そのすり合わせをしながらですね、現場の状況を見ながら経営方針を変えていく。方針を変えるっていうか、計画を変えていくということをぐるぐるぐるぐるやってるのとまた同じなんですね。で、これをですね、今度はボーイングです。僕は2010年にボーイングに半年行っていて、毎月あの737ですね、737のプログラムの、うんうん、と, ところに行って指導していました。なので、あの設計系とか、ボーイングの設計系とかですね、そのあたりも、えー、トヨタのやり方を入れ始めたんですね。 なんで入れ始めたかっていうと、ちょうどあの、もともと TPS 入れて、ボーイングって、ムービングライン作ったりして、だいぶ改善してきたんですよ。ところが、そのホワイトカラーのことこ全然 手, 手つかずになっていて、これダメだっていうことになって、で、設計系を変えようって言って、トヨタの人間に連れてくるっていうことで、われわれも一緒に行って、まあ、どちらか と, とホワイトカラーですね、と, いうところを変えてやってきました。で、その時の資料が、これでシャロン・ターナーさんがですね、リーン・サミット・ユナイティキングなで、2010年ですね、ちょっとわれわれが行った時の、 半年後にですね、これを資料あの発表されたんですけど、真ん中に TMS をトヨタのマネージメントテム入れますよと。で、ここにもあの、What do you want it? って書いてますけど、チームオリエンテッドアプローチはやっぱ個人主義なので、チームでやっていきましょうっていう、まあ、アプローチが必要だよねっていうか、コンクトワークとか、クイックプログラムソロビングとかっていう書いてある問題解決、問題解決だったり、でここにあのバリューアンディドタイムって下に書いてあるんですけど、付加価値っていう期、ね、を増やしていきましょうっていう、まあ、これが共通の価値観です。 でこういうものを組織全体に入れることによってで、ボーイングの組織のパワーですね、これを全体で引き上げるということをやり始めたんですね。でこれが今、日本にこういうのがなかなかなくてですね、今。で、えっ、ー、と、これ大部屋ですね。これが大部屋で、我々これも一緒にデザインしてたんですけど2000あと、2009年の1クォーターからこうやってやり始めてた。で、これがあのキャロリーさんっていうあの737の記者 副、ね、社長の部屋にもこうやって見える化している状態になっていて、でここにみんなあの、えー、と課長レベルの人がここに来るんですね。で、来て、でここを張り替えるときに結局会話をしたいんです、要はあの。会議をやるんじゃなくて、個人的にコミュニケーションを取るためにこの道具を使ってるみたいな感じになっていて、でその状態を確認するということをやっていて。このね あのレスルラウンドって書いてありますけど、あの3階層の見える化ですね、だから社長の見える化、中間管理職の見える化、一番下のチームレベルの見える化っていうのを3階層の見える化してつなげていくということをやってました。で特にあのヒューマンサイドって書いてあって、もともと議員自体がですね、TPS から来てるんですけど、あのやらされ感が非常に出てたので、職場の活性化っていう意味で、人間系をもっとね、人の意識を変えていきましょうっていうような形で取り組んでいったのがこの違いです。 でそういうようなことをやっていって、ォー・リーダーっていうののの名前がですね、これ改善軸って名前を、まあ、英語にしたらどういうのがいいかっていうので、まあ、そういう名前つけたんですけど。で、今度はナイツさんですね。ナイツがまた2009年ぐらいにー・ビジネスソリューションっていうのを入れてます。で、ここで書いてあるように、あ、ここですね。2009年 D のビジネスソリューションに入れていて、p m を o b i クリ r トって書いてあこの大部屋 a っていう言葉がもうすでに使われてます。 で、これ、PMO がですね、いわゆる PMO ってどういつつけるかっていうと、まあ、トヨタでいうところの生産調査室の改善のプロです。改善のプロが集まってる部屋です。で、こういうところの組織を作ったんで、この人たちがバーッといってですね、改善していくわけですよ。だからそういうようなもう仕組みがですね、トヨタを真似して、作り始めてる。どんどん作り始めてるで。で、これも10年前ですよね。で、これがもうこうできていて、こんな感じで完了してで、ROI も上がってきたみたいな話をしてるのと、あとこれ、あの、 まあ、このアカデミアの方に行くとですね、水カン大学の大学院の先生で小杉さんって見えるんですけど、小杉さんがスウェーデンに留学したときの話がまあホームページにあるんですけど、<笑>スウェーデンもこんなふうに変わってますよってこと言ってますで。スウェーデンもどんどんどんどんこう変わっていっていて、ホワイトカラーにも入ってきてますよっていうような話をされています。ということでですね、まあ、今世の中があの我々知らないんですけど、本当にーンが広がっている状態で、2019年に僕もテキサス行ったんですね。 でテキサスでリンサミットがあったんで行ったんですけど、まあ、大体あの海外ってグローバルで800人ぐらい集まってるんですけど、コカ・コーラだったり、いろんな、まあ、日本に入ってきている有名な企業ですね、そういう人たちいっぱいこう来てるんですね。まあ、そんな状態になっていて、我々で日本人は僕と僕一人だけ行ってたんです、サミットで。だからそれぐらい日本がなんかそのリかンのことを知らない状態になってるんだなっていう感じ。 で我々がやりたいのは何かっていうんですねそういった海外が変わっているケースが速くなっているところに対して今の管理主義的なあのマネジメントのやり方とか経営のやり方てまずいんじゃないということでそこをこう変えようということで、まあ、この資料自体もですねこれあの まあ、トヨタの OB は書いてもの同じ絵を描くんですけど、結局、問題意識に一種ないんですね。結局、この企画からずっと営業までたく間に、いろんな手がりが発生したり、壁があったり、組織がまたこうとしたときに、もう共通の価値観ないもんだから、ああ、こうだのってなっちゃって戻、戻っちゃって、壁が止まっちゃうみたいな。で、今度はあの上もそうです。上, と上の動詞もそうですし、縦横、あのそんな感じで、結局、意思決定のスピードが出ない状態になってるんですね。で、さっきみたいに、ボーイングの副社長のところの部屋みたいにですね、行って、直接こう会話する。 そうするとですね、今までは皆さん、なんで上の人間とね、直接会話するんだと、俺を通せみたいな話になってきて、君はね、下の方なんだから、おの俺を通してからこっちに話をするなみたいになるじゃないですか。そんなことやってたら、もう時間かかってしょうがないってことになってます。なので、いわゆるもうこれですね、みんな集めて、大部屋っていうところでみんながもう、フラットでコミュニケーションしましょうよと。意思決定はそうやっていきましょうっていう状態が、これかタの仕事の仕方に。で、これを D やってる人たちは真似して、こういうのを取り入れ始めたってこと で昨日ですね、あの昨日とつい と,、えー、と、アジャイルジャパンともなのあって、僕も参加してたんですけど、今、ある会社さんでこのスケールドアジャイルフレームワークっていうこれ、フリーズもやってるみたいですけど、こういうのを取り入れてあの、組織全体をアジャイル化しましょうということをやり始めてんですね。で、今あの僕がコンサルトに行ってる会社さんが、これをライセンスして、日本で広めようと思ってるんですけど、実はですね、これ、ター上げてみるとどうなってるかというと、組織を変えるためのプログラムがないんです。 フレームワークとして組織を変えるって言ってる代わりに、組織を変えるためのプログラムを抜けてるんです。なので、ライセンスし、つライセンスして今展開しようとしてるんですけど、彼らそうすると困っちゃうわけですよ。これ、組織を変えるためのプログラムをわざわざフレームワークとして持ってきたのに、中身ないじゃんっていう話になっていて、でそこをウーブンの我々の考え方、プラスアルファして融合してやっていきましょうっていう話をしてるんですね。結局、この DK と a ャ i l っていうのは、もともとこれベースが TPS なんで、非常に相性いいわけですよ。 相性いいんで、もう海外はこういうフレームワークで組織をやりましょうっていうのを出してきてるんですね。で、ど日本でどう起こってるかっていうと、アジャイル、まあ昨日もですねあの、いろんな人たちが対談で話されてたんですけど、結局、アジャイルチームがあの、組織横断的になんかこう、サービス提供しようとしたときに、組織の壁にぶち当たって、会議やらないと進まないとか、もういろんなことがですね、ぶちぶちぶちぶち当たってですね、もうこの人たち困ってるんですね、いわゆる。この人たちが困っちゃっていて、もう全く組織の文化に、 えー、阻害されてですね、進めないと、で、対立になっていると、で、ここをなんとかしたいって思いがあるんですけど、アジャイルの人たちは組織を、文化を変えるソリューションを持ってないわけですよ。アジャイルチームを作るテクニックとか、心は知ってますけど、だからここで困っちゃっていて、昨日もたまたまそのテレビ行ってるうちの会議っていうか、Zoom でですねあの、CIO の方とかあの、銀行系です、銀行系の CIO の方とかが困った、困ったって言われてるんですけど。 だから、アジャイルの多分、文脈の中ではそれ出てこないので、これですね、こういうふうなメンバーで話されてましたけど、キラキラ、キラキラファイナンス、なんかあの、いろいろいさありますけど、で、こういうような方々ですね、結局、アジャイルの中からなんとか組織を変えようっていうふうなアプローチを取ろうとしてるんですけど、それは多分無理で、あの海外がやってるんです、B プラスアジャイルだったら多分うまくいくんだと思うんですけど、その辺のあのスケーラビていうが、アジャイルスを付ける人も多分無理なんだろうな。 なので、その辺は我々の方がまだ方法論は持っているなということで、感じたのはですね、これから多分日本がですね、このアジャイルがどんどん増えてます。増えていったときに何が起こるかって言ったら、今の既存の組織との対立ですね、その不整合はどんどん出てくる。でも解決する方法を知らないということで、この辺がこれからの課題なのかなっていうふうに思っています。で、あの、たまたま、 昨日、えー、っとですね、終わった後に、まあ、ある大きい会社さんのアジャイルチームの方が、マネージャーがですね、僕にメール来て、で、ちょっと話を聞かしてほしいっていう話をされてきたんですけど、その方も結局困られてて、で、うちがこういうことやってると皆さん知らないんですよね。こういう会社があるってことも知らないので。だから、まあ、そのあたりもちょっと宣伝していかないとまずいかなっていうことです。ですね、という話がう昨日起動ましたって話です。で、 これはちょっと今日は N スケさん社長に言えてるので、ちょっと違う会社さんのお話しますけども。えっと、我々のプログラム自体がです、ね、何持ってるかっていうと、まず組織診断ですね。で、えっと、これ IPA が DX 通信指標を持ってるんですけど、それとはまた違って、我々なりのものにちょっと書き換えてます。で書き換えたやつで診断してそこから課題を出してきて、それから この診断シートってよくできててですね、何が違うかっていう、こう仕組み仕掛けですね。いわゆるトヨタでよく言う仕組み仕掛け、まあリーンでもそうですけど、仕組み仕掛けがこういう仕組みがあるのかとか、こういう組織があるのかっていうふうな診断の仕方をしていて、まあ心理的な側面から入ってないんですね。本当の仕組み仕掛けがちゃんとどうなっているのかっていうと こ, こから入っているので、非常にまあこれある意味リーン的なものです。なので、まあ DX と言ってますけど、多分ベースは、かなりそのリーンとかトヨタを研究して作ってるような感じになってます。 それが来て分析して、それに対して我々持っているプログラムのを、えーまあ、デザインしてですね、それをやっていただくという形でこう回しています。で、それで診断シークがこういうふうにしま す, です、ね。で、実際その大部屋で、まあ、こういうコ ミ, コミュニケーションをとって、実際ここにあのいろんな大部屋のテーマですね、テーマを作って、スラック上で会話して、えー、役員の人たちとか、幹部社員たちに入れてやっています。 さっき言ったあの、スリーレイヤーでボーインがつなげていっていた、いわゆるチームレベル、なんとか、あと幹部社員レベル、それからトップレベルっていうのをまあこうつなげていっていく、あの、多分普通の会社はここ、BSC かなんかでバランスのスターカーブかなんかでつなげていくと思うんですけど、あれ入れ物だけなんで中身どう書くかって言ったら人に、あの人によってバラバラになっちゃうんで、割とこっちの方がですね、あの書く内容が決まってくるんで、あと行動に落とすっていうことですね。ここは全部行動に落とすっていうことなので、 どう行動したかっていうところまで起ってきますから、かなり変わってくる。で、あの、ここがですね、各レイヤーで、まあ、その考え方ですねあの、いわゆるマネジメントの仕方が揃っていないと、今みたいにつながっていかなくて、で、リーンの場合は、まあ、さっきのボーイもそうですけど、各レイヤーでそういうトレーニングをして、つなげていくということです。なので、まあ、我々持っているプログラムとしては、知識のバリアで知識を潰す、まあ、知識としてちゃんと入れましょうねって話と、 あと、チーム単位ですね。チーム単位で実績作っていって、それで、まあ、横展開していくっていうのと、あとは、あの、経営の方ですね。と い, いうことで、あの、ウーブンワークデザインっていう、これ、あの、もともと、どこから取ってきたかっていうと、あの、ウーブンシティですね。トヨタが、あの、富士のそばに今作ろうとしてますけど、もともとトヨタって、あの、自動食品といったら折り物から来てるんですね。縦糸と横糸っていう感覚から来てるので、まあ、それをちょっと、 取り入れてるんですで。染めるっていうのが人を育てるプロセスですね。あと、織るっていうのは制度を変えていく。だから、教育はするけど、制度何にも変えなかったら、それを支えるものがないので、我々いつも思ってたんですけど、結局、教育ばっかりされるけど、それをどう評価するのかとか、そういうのは全然連動できてないので、まあ、この染める、織るっていうのが、こういうかうまく回ってるんですね。これをまあ持っていく必要があるかなと。で、リーンの場合は、これがまだできてないので、リーンよりも割と我々の方がの、その辺はできてると思います。で ウーブワークデザインのモデルなんですけど、これがさっきの染めるオールですね。染めるオールをチーム単位でやることによって、だんだんその習慣とか制度が変わっていくっていうのと、職場が変わっていく業績に行っていくそのチーム単位はですね、さっきのシグマとっていって、どれだけのチームを作っていくかっていうことで、まあ、業績に対してのインパクトが出てくるっていう議、まあ、論になっています。これは、まあ、自立中、キール組織って書いてますけど、キール組織って一応分析した結果、まあ、結局これやっていくと、まあ、そこに近づくねっていうのはます、あ。 っていうような感じで回してみますでで。各レイヤーにそれぞれプログラムがあってですね、下からと上からと真ん中と上っていうので、それぞれぞありますテキストはですね、今あの、一番下と真ん中は作ったんですけど、ちょっと上の方のテキストがないので、そのあたりまた今年作っていこうかなと思います。なので、そういったプログラムを組み合わせてお客様 の, まああの会社の規模とか、 あと、ま、いろんな、その、業種、業態によって、プログラムを、ま、デザインしてまあこれは処方箋という形ですね。で、ここはたまたまですね、えっと、1年間で、一応、サブスクリプションみたいな感じでですね、こう組んでいて、まあ、これぐらいの時間を何に使うかっていうので、途中でこう、プログラム書いてもいいですし、内容書いてもいいっていうような形にしてやってですね、ここは、ま、あ機器の経営じゃないですけど、ま、どっちかというと、その、既存の組織をどうやって、ま、効率化していって、え売上利益を、ま、改善していくかっていうものと、下は、 そこから出てきた、まあ、余力ですねを使って新規ビジネスを立ち上げてみましょうっていうのを両人で回していくというのがいいのです。まあ、簡単にですね、ちょっとお話しさせていただきましたけど、あの、このような形で今、まあ、やっています。